続きましては全大会準グランプリ福島学生、原子シードの皆さんですそれではお願いいたします。 乗り越えた先にあるのは私の道だ。はい。幸福の種は強く根付く。リリ